はい、今回は HG シリーズゴジラ6をレビューしてみようと思います。はい、まず表紙がこのミレニアムゴジラとなってますね。ちゃんと、なんか表紙かっこいいですね、これ。で、ラインナップとしてはモゲラ55、ミニラ67、オルガ、ゴジラ99、バラン58、ゴジラ62となってます。で、ここちょっと欠けてるんですけれども、この プレミアムキャンペーンっていうのが昔ありましてこ の, このセットがクリアバージョンで売ってるっていうのが売ってるっていうかなんか当選するやつがありまして非売品100名様にプレゼントっていうのがあったんですよでこれ目当てにめっちゃこれあのもうほぼほぼ全てのお小遣いを使い果たした記憶がありますまずこちらがモゲラ57ですねまたちょっとマニアックな チョイスとなっておりますあ、えー、これはあのソフビでも持ってたんで、あのー、なんとなく自分も馴染みありました。まあ、この形があのかなり、あのー、シンプルっていうか、やっぱ G-Force モゲラと比べちゃだいぶ、あのー、インパクト違いますね。なんかちょっと、うん、なんかちょっと安っちいロボットみたいな感じがありますが。うん、ただまあこの シルバー感ゴールド感あとこのちょっとこのメタリックが入ったグリーンの配色などはすごいいいかなと思いますはい次がミニラですはいかわいいですねでこれすごいちっちゃいんですけれどもちゃんとその体のボツボツとかなんかお腹の ボツボツとかもいっぱいあのちゃんと再現されててすごい凝ってるなと思いますやっぱちっちゃいものに関してはちっちゃい分ちょっと細かいところが、えー、こだわりがあるのかなと思います<笑>で顔はあのー、すごいブスですがなんか可愛いですね若干ちょっと自分のお父さんに似てますはい次が表紙を飾りましたミレニアムゴジラですね この、すごいよね、この背びれとか、あと塗装、塗装もちゃんとこの紫とこのシルバーとか、ちゃんと出してきてるところとかもすごいいいですし、ここもちゃんとシルバー塗られてますし、いいんじゃないですかね。<笑>で、やっぱミレゴジはこの横顔がかっこいいですね、横顔が。ただまあ、表面、正面から見るとちょっともういいみたいな、なんかやっぱちょっと。 残念なんですけど、まあ、これは 横, 横顔イケメンミレニアムゴジラの特徴を取られた捉えた、えー、素晴らしいガチャガチャだと思いますうんそうねうんうんうんかっこいいなで次がこのゴジラ2000ミレニアムの敵ですねオルガですねオルガ 毛が長いでちゃんとこのこういう塗装とかもこの背中のところの塗装とかこうちょくちょくこう、まあ、同じ色なんですけれども こ, こだわりがあってすごいよろしいと思いますなんか普通の茶色っていうチョイスもあったんでしょうけれどもちゃんとそこはケチらずまあ 使使える色を使ってて出してきたのかかななと思いますがいいいますすがんじゃないですかね こ, れもこのオルガはミレニアムゴジラと並べられるらと並べるとこんな感じになるんですけれどもちょうど劇中のなんかこうなんだゴジラミレニアムを見た後にあれこれこう同じぐらいの大きさなんでこれで戦わせて遊んだ人もいるんではないでしょうか。 僕はもうこの時はもうあの怪獣で遊ぶとかいう年齢ではなかったんでもう普通にこれを買って買ってっていうかガチャガチャ集めたらもう全部ほガラスケースにもう保管し出してましたねこの年代では次がバランですねバラン58なのでちょうど1958年にこのバランの映画があったんですよまあでも多分あんまりそんなに知名度は あの高くは知名度は低いのかな、うん、分かる人は分かるんでしょうけども 特, 設特撮が好きな人にとってはまあこう、まあ、これもやっぱりマニアックなチョイスだなとは思いましたでこうちゃんとでもこう何いろんな細かい作りとかもすごい何ギザギザとかすごいんですよねうん。 ちゃんととこだわってて作られてると思いる思ますゴジラだと怪獣総進撃でちょっと空飛んでたぐらいですかね戦ってはなかったかもただ飛んでたっていうイメージですけれども、まあ、それをきっかけでこうバランを知ったんですけれどもうんがなぜかこう倉庫の HG シリーズにも現れたんでちょっとあの当時はこれをなんでこう このラインナップなんだろうなと思ってあの子供の頃思って見てましたはいラストがキンゴジュですねゴジラ1962ですで、えー、これもあのミレニアムゴジラと同様にあ横がイケメンなんですけれどもあの正面から見るとおにぎり頭になってます正面からのがおにぎりみたいなね、うん、横とあとこの斜めからの角度もかっこいいですね、うん で、この色合いの、この、なんか、黄緑。黄緑なのね、これ。うん、すごい。黄緑で、キンゴジン。結構いい感じですね。結構映える。うん、で、背中の 背, 背びれか。背びれが、えー、白で、ここは塗られてないか。感じですね、うん。ということで、今回は HG シリーズゴジラ6をレビューしてみました。 これのクリア版をいつかゲットしたいと思います。はい、以上となります。